平成30年11月7日、草原を活用した新しい観光の取り組みとして、牧屋ガイドを養成する講座が、町子が牧屋で開かれました。牧屋ガイドは、阿蘇サイクルツーリズム学校、小木出す協議会や、阿蘇田園空間博物館が主催するもので、普段立ち入ることのできない牧屋内で、牧屋ガイドの案内により、 トレッキングやマウンテンバイクなどのアクティビティを提供しようと企画されています。この日は、僕屋ガイドを養成するために、事前に研修を受けたガイド希望者16人が、実際に僕屋に入り、ガイドの内容や活動する上での注意事項などを確認しました。講師として、町子が僕屋組合の市原慶吉さんは、僕屋の歴史や成り立ち、 僕屋の環境を壊さないよう注意することなどを説明しました。また、山岳救助隊長などを歴任した危機管理専門家の薄井義文さんが骨折などの怪我の対処法や搬送方法など実践を交えた講習を行いました。参加者たちは熱心にメモを取ったり積極的に質問するなどしていました。この僕屋ガイドは今後、ガイドの要請や コースの設定などを経て有料で提供される予定で阿蘇の草原保全と観光を組み合わせた新たな取り組みとして期待されています。